平成29年12月18日、阿蘇地域振興デザインセンターは、熊本大学と地域産業の振興や熊本地震復興などについて協力し合う包括連携に関する協定に調印しました。熊本大学と阿蘇地域振興デザインセンターとの包括連携調印式は、阿蘇市小里の阿蘇草原保全活動センターで、 双方の関係者らが出席して行われました。包括連携協定書に、熊本大学の原田真司学長と、阿蘇地域振興デザインセンター理事長で、高橋修司南小国町長がそれぞれ署名しました。包括連携協定によって、熊大と阿蘇地域振興デザインセンターは、今後、阿蘇地域の産業振興や 地方創生を目的として、それぞれの資源や機能などを活用し、幅広い分野でお互いに協力し、阿蘇地域の発展及び人材の育成を目指すことになっています。具体的な活動としては、学生ボランティアの派遣や産業、文化、教育振興の支援、地域情報の発信などを行うことになっています。 協定書に署名した後、高橋理事長は、若者視点の情報発信の在り方など、さまざまな角度から阿蘇の信仰の道を探っていきたいと語りました。